じゃあ最初は tr というフィルターから見ていきたいと思います。tr は入力の一つ一つの文字を1対1で、まあ原則としてですけども、1対1で別の文字に変換する。変換ですからトランスレートの頭文字を取って tr と呼んでるんですけどね。で、例えばですね、キーボードが壊れていて小文字の a が大文字になってしまうマシンでファイルを打ち込んだとしましょう。相とわざとらしいですけども、 ここで、あとの大文字の A を小文字に直すというのをやってみます。ちょっと LS で見てみて、ここにののテストとテキストというのがありますけれども、これを見てみると、確かにあの A、小文字であるものが全部大文字になってますね。じゃあ、TR。TR はですね、パラメーターとして2つのパラメータを取ります。この文字をこの文字に置く。 それからですね、フィルターですから、標準入力からデータを与える。今、えー、テスト点テキストから、えー、データを与えます。出力は出力は何もしないと画面に出るようになってますから、えー、そのままでいいです。じゃ見てみましょう。えー、確かに、大文字の A が小文字の A に変わったので、まあ普通に読みますね。えー、こういうふうに TR の基本的な使い方は、 tr, 文字列1、文字列2です。その文字列1の1文字目は文字列2の1文字目というふうに対応しているわけですね。えー、例えば、じゃあ、えー、この、大文字の t も小文字の t にしたけく。えー、tr の a と t を小文字の a と t にしましょうと。そうすると、えー、大文字は小文字になる。別の字にしてもいいでしょ。例えば、えー、大文字の t を小文字の z にする。 そうすると t が z になってます。まあ何でもいいわけですけども、この字はこの字に、この字はこの字に対応する。そうやって1文字ずつを置き換えていくというのが tr の基本的な機能です。入力や出力は、まあリダイレクションを使ってファイルから上げる。あるいはこれをファイルに取る。それは全部前回だったリダイレクションを使えばできますね。今は入力リダイレクションでファイルから与えていました。 しかし、注意深い人は、えー、このキーボード小文字の A 入んなかったんじゃないのって言うかもしれませんね。まあ、例えば、食った時は壊れたけど今は治ったとかいう説もあるんですが、えー、そうじゃなくて、本当に入らない場合でもできますよ。見てみましょうか。えー、tr の a を、実はこの、文字を文字コードのも否定できるんですね。バックスラッシュ141、えー、141。 この発信の141というのは、えー、実は小文字の A の文字コードです。えー、調べるのにはマンアスキー y というのを見ると見られますから、えー、見てみてほしいですけども。で、えー、テストテンテスト。tr の A のバックスラッシュ141でテストテンテストとやると、えー、確かに大文字は小文字に直っています。で、えーまあ、これはあんまり実用的じゃないんですけども、 すべての大文字を対応する小文字にする。あるいは逆に、すべての小文字を対応する大文字にする。そういう使い方ができます。えー、逆目を割ってみましょうかね。その時は tr の小文字の a から z まで、このマイナスは範囲をしますね。それを大文字の a から z に全部変えましょう。えー、そうすると、全部大文字になりました。 で、えー、まあ、これは本当は ABC 全部26個打ってもいいんですけど、それは大変だから、こういうマイナスをった書き方ができるようになっています。で、ここまでは、否定する2つの文字列の長さいつも同じだったんですけども、もし文字列の2番目の方が短ければ、文字列1のあぶれた文字は、すべて文字列2の最後の文字が対応することができます。例えば、TR、えー、の A から Z も小文字の A から Z も、えー、全部ただの A にしましょう。そうすると、えー、全部 A になりますね。まあこういうふうにして1個にすることもできるわけです。